こんにちは G です。今回は部分2マテのお話。3ヶ月前、マテ 21.10 インビッシュインドラのご紹介をしました。21.10 は通常版なので、現行の LTS は 20.04 フォーカルフォッーサーです。LTS は2年ごとに更新され、 今年は LTS 更新の年になります。4月には次期 LTS22.04 が公開の予定です。22.04 のコードネームはジャミージェリーフィッシュ。ラッキークラゲとわけわからんネーミングです。先週、部分 u コミュニティから嬉しいメールが来ました。 ジャミーのデベロップ版が公開されたそうです。早速見ていきましょう。最初に部分 u フォーラムで紹介されているデイリービルドを試しました。画面はジャミーのデイリービルド版のダウンロードサイトです。ここから ARM 版をダウンロードして SD に焼いたんですが、全く使えない。 アーム版なんですけど、ラズベリーパイ版ではないようです。そこで使用中の 21.10 インピッシュに手を加えて、ジャミージェルフィッシュへのアップデートを試しました。作業前にベースになる 21.10 インピッシュの不具合が残っているかチェックします。一つ目は周知のトラブルで、 HDMI サウンド出力ができない。音声設定でハードウェアデバイスが表示されず、ヘッドホンしか出力できない。この現象は画面のカーネルバージョン以降に発生していて、現在も未決のままです。二つ目は Wi-Fi が高確率で切れる現象がある。このチェックは 22.04 j a m i e の不具合と 切り分けるための確認です。では早速アップデートしてみましょう。操作は簡単なのに時間がかかるアップデートです。ターミナルで画面のようにタイプします。一瞬で終わるので次に画面のようにアップデートとアップグレード。これでジャミージェルフィッシュに更新できます。 ただ変更点が多いのでかなり時間がかかります。私の環境では約45分ほどでアップグレードできました。About this computer で見てみると間違いなく j a m ーになっています。メニューからざっとアプリを見てみると新規の追加アプリなどはないようです。 コントロールセンターも変化なしプルマを立ち上げて文字入力を試します日本語も大丈夫です。 今度はリズムボックスを起動して音楽再生してみますちゃんと再生してるんですが音が出ないサウンドの設定を見ると 21.10 と同じでデバイスが正しく表示されていない ついでに Bluetooth のヘッドセットをつないでサウンド出力を確認してみますちゃんと音が出てるんでサウンド設定の表示が直れば問題なくなると思います 一応リブレオフィスも試します。次はブラウザーです。 音が出ないので寂しいんですが、フレーム落ちを見るのに少し流します。 この後も20時間ほど動画を連続再生したんですが安定して動作しました Firefox 96いいですね標準のままでの評価ということで Chromium は試していません今度はせっかくの JAMI なので デスクトップをクラゲに変えてみましょうあれクラゲ画像は一つしかないうんー元に戻します画面右上のアプレットなんですがネットワークがなくなってる。 パネルへ追加を選んでみても適当なアップレットがありません Wi-Fi の切り替えなどの方法がありませんが自動でつながった Wi-Fi は 21.10 より安定しているように見えます翌日になってソフトウェアの更新をかけたら当然アップデートがありました公開までの3ヶ月間はアップデートが続く日々になりますよね 旧バージョンからの変更点についてはいろんな噂があるんで確認してみました。カーネルは今時点で変更されてませんでした。Gnome は41、42になるとの噂でしたが 40.5 でした。GCC はデフォルトで変更になったようです。PHP もアップデートしています。 オープン SSL は 3.01 がインストール。それから Firefox が最新のバージョン96になっています。b ズベリーパイ関連の情報も少しあります。Gswap が標準でオンになったので 2GB モデルも含め p i 4シリーズは全てで動作を約束。また従来モデルに比べ ラズベリーパイでは高速化されているとのこと。ただしデベロッパー版なので公式の情報はまだありません。したがって出荷時には変更される可能性がありますのでご承知おきを。まとめです。全体に穴がないというか 21.10 度の差異がよくわからんということで面白くありません。 デベロッパー版なのに、それだけ完成度が高いんです。LTS 公開までまだ3ヶ月ありますから、今回気がついた小さな不具合も解消されるんじゃないでしょうか。今回のジャミサクサク感があって、引き続き評価を続ける予定です。フォーカル程度に安定していれば、 ジャミーは SSD 起動サポートなので嬉しいですけどただインピッシュがひどいんでジャミーも小さな不具合が残り続けるならもううんツまではいいかなという気分です常用はマンジャロになっちゃってるのでご覧いただきありがとうございました今回から 録音機材を一新。レコーディングソフトも高機能なものに変更しました。環境ノイズやリップノイズ対策の一環です。地声は同じですけどね。慣れもあるんでしょうけど、時間が倍かかる。それに繰り返し録音で喉が痛い。 これ本当に改善なのかな動画をお休みする言い訳にならないかと考え始める G でした。ではまた次回。